皆さんこんこにちはドラムトシポン104です今回は、えー、最近載せました夢「夢、えー、with you」えー、久保田敏伸さんのカバーの中から途中にシンバルの方シャラシャラシャランとやってるパターンがサワチさんからですね質問があってどうやってるのっていう形がありましたのでそれにお答えしていきたいと思います。えっと 単純にどうやってるかっていうと、これダブルストロークっていうのを応用しています。このダブルストロークっていうのができるようになると、このドラムの歌い方がもう変わります。今までそのダブルストロークを知らないと、鈍行でしか駅を渡ってあの目的地に行けなかったのがですね、新幹線で行くような形でしょうかね。もう全く雲泥の差になるぐらい、そのダブルストロークというのが。 このドラミングの中で非常に変化をもたらすの で, でまたこのダブルストロークっていうのが習得ままでかなりの時間を要すすると思われます僕自体もきちんとダブルストロークができるっていうのがなかなかできなかったですねすごく時間がかかったですね時間がっていうかもう本当に正直1年ぐらいきっちりほたとに で, で, でも負けないで1年間ぐらいずっとその。 やり続けていくうちにあのダブルストロークが見えてきたのであのなかなか最初あの容量が分かっても本当にうまくいかないと思いますけどもあの根気よく続けてほしいと思います。それでは解説していきたいと思います。はいそれではですねダブルストロークでそのシャラシャラシャランってやってるのをちょっとこうデモンデモンストレーションをしたいと思います。 やってるのはこのダブルストローク。 左で2つ、このダブルストロークですね。これがこうきっちりですねきれいに聞こえるまですごく時間がかかるんですね、えー、なぜかっていうとこれあのー、最初に僕もそうだったんですけどウソダブルストロークと僕は呼んでるんですけどもえっ、ー、と、えー、原因がですねリバウンド ストロークはすごく大事に使っているんですが、リバウンドだけに頼ってしまうと発音が、えー、どうしてもこうなんていうんです綺麗な発音できないんですね。これをちょっとじゃあ今デモンストレーションしたいと思います。えっ、ー、とウソダブルストロークをまずやってみたいと思います。 これをじゃあ、えー、ときっちりしたダブルストロークになるとどうなるかっていう今度は、えー、ちゃんとしたダブルストロークでやってみたい 発音のした仕方が違うと思うんですけども、ダラダラダラダラとタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカってこうつ立ちがはっきりしているのがえっと求めたいですね。ただえさっきのあのうダブルストロークもあのなんていうそういう音に関しては使ったりもするんですけども、きちっとしたダブルストロークの時にはあの発音がやっぱダラダラダラダラダラっていうその きれいにこう均一的にたガたガたガたガたたたって、期間中のように音が並べるように意識して音を出すためには、このダブルソロがなかなかできないんですね、えっと。リバウンドは利用しているんですが、リバウンドの成分ばかり多くなってしまうと、多すぎてしまったりとか、あ, あとそのそうです、ね、速さによってもそのリバウンドの。 注入感がやはり違うので、これはもう具体的に自分が練習していってこのくらいの速さはこのくらいのっていう何て言うんですかね感覚を何度もやってつかむしかないんですけども基本的にはこのしっかり嘘の時はどうしても最初の音だけがちょっと大きくなってきたゃんですよねただ 指でそして4ォー。この感覚がこう速くなっても、えー、ごまかさないでいきたい。これがなかなかさスピードがかったときにできないんですけども、これを、えー、自分の中に取り入れられると、えー、このシンバルのシャラララっていうのがきれいにできるように。 このダブルストロークがあることによって、えー、とスピード感がすごく変わっていくので、えーと、さらにちょっと応用してみたいと思います。 ね、左が難しいですね右利きの場合は左が難しいのでいかに、えー、それを乗り切れるかという形なんですけどもダブルストロークを徹底的に、えー、僕がやったのは、えー、毎日、えー、自分の限界速を1でも上げるということ ダブルストロークが120までしかいかなかったら121まで頑張って、えー、きれいに、えー、さらにその発音が嘘ダブルストロークみたいにならないようにきれいに悲観中の音が鳴るかどうかというのを意識しながら練習を重ねて、えー、今でもやってるんですけども本当にやり続けるっていうのが大事かと思いますサワジーさん、えー、と参考になったでしょうかね参考になったら幸いです ありがとうございました最後まで動画ご覧くださいまして ありがとうございますぜひ、もしよろしかったらチャンネル登録コメント、高評価などぜひお願いしますそして、プライベートレッスンをやっていますとね